はい、4月の30日日曜日夕方4時を回ったので帰りのダチョウの見回り行っていきたいと思いますどうも三郷オーストリッチファームのコニタンですはい日曜日は一人勤務になることが多いので でダチョウの牧場見回りに行きますはいちょっとね黒モンがね重いんですよはい行きまーすはいね 1人でねやるのはいいんですけど喋るるネタに困るんですよねいつもだったらともちゃんと一緒に何かしら喋りながら行ってるんですけど1人だといかんせん話すネタも何もないと。卵みっけ 行きます。はい。ま十二番だね。虫網取りまーす。今日午前中卵はゼロだったので、もしかするとこの夕方のね二回りでたくさん取れるかもしれない。 はいごめんね邪魔しないで。三二番ってあまり見ないよね。い、う、い、ん、す。来ます。いないと思う。 はい12番なんとまあいびつな卵でしょうかなんかアリの卵がでかくなったみたいなはい12番でしたームテープねガムテープを。 もう何枚か切っとくか牧場だからさ最近さ蚊もハエもさ多いんだわ痛いなはい最近虫が大きくなってきたさても蚊がうざい虫除けスプレー必須だなそろそろ そのそろろ虫除けスプレーが必須になってくる時期です皆さんはい12番貼りますはいということで続いていきましょう もしかしかたら、もう歩いて回ってって虫虫がうざすぎる歩いて回って外に出すか一旦卵をうんないな 今日はないのかなあんなに怖いバカスカ使うでたのになごめんね何もじないよ うあー嘘だろあの遠いとこに卵が は, <笑>はいあとはみんなおとなしくしてますねはいあそこのすごい遠い卵ぐらいですかね はい、オストとスで仲良く巣のとこに座ってるのが気になりますがいやー遠いってあれは志麻さんの網を持ってきても届かないであれは さすがにツナさんの雨を階段に伸ばしたとしてもどうなの届かないんじゃない さあ、いけるかもしれない。嘘、届かない、ちょっとだけ。 せますいません。 ね、もうこんな面倒なことをさせないでくれよ。 よしよしよしはい島さんの網は優秀ですねはい42番最近毎度42番が生みます調子、うん、がいいのかなごめんね いただくよー。はい、四十二番。はい、四十二番の卵、えっと。はい、本日二つ目の卵です。いや、もっとさ、取りやすい位置に産んでほしいな。困っちゃうんだよな。 網が微妙にさ、届かない位置に生まれるとすごい困るそうじゃないね、せっかくね網あるのに網が届かないとわざわざさ、折り開けてさ 危険にね、それ触らざるなきゃいけないわけで、パタパタしてる可愛 い, い。はい、四十二番でした。はい 42番オッケーさあこのまま大屋根を見て夕方の避難に向かいましょうねえゴールデンウィーク中だからね 僕たちも動画投稿の方頑張っちゃいますよ。はい、大屋根の方は。卵がない。今日は卵ない日ですね。あった。はい、と言ってたらあったので取ります。 34番あ踊おっちゃってごめんね踊るのはいいんだ俺別にさ踊りがみたいわけじゃなくてさただただね卵がとりたいのよ 前クレはタブル取れる。はい。はい。いただきんか。懐かしくないいただきんか。なんだっけ？コロッケだっけ。えー、っとついてないところ、いや書いちゃうか。はい。三十。 4番はーいまだ踊ってまーす気にしないでいこうはーい皆さんどうでしょうかね はい、本日の卵は3つでしたはーいこのままひなさんの方行っちゃいましょうかはい本日の卵は3つはいこのまま夕方のひなまで動画に撮っちゃおうと思いますちょっと長くなるかもしれないですけどお付き合いください ひな可愛いんで、それは保証するんで。はい。ちょっと待ってね。よし。重いんだなこれが。よし行くで。はい、夕方のひな続けていきます。 はいエアコン27度で入ってますはい現在室温は 28.8 度まあいい感じですね湿度が 39% 悪くないで天気は晴れました16時20分ぐらいですね はい、温度測っていきますさて泣いてる温度測りましょうヒーターから一番遠いところ2 8 5五度。ヒーターが一番当たるところ3 2 0ロ度。 これは、少し暑いかもしれない、はい、28.2 度と 32.0 度はいはいヒナの様子見ていきましょうはいエサはそうですね 餌はお昼からあまり減っていない。朝ほど。の減りはないですね。はい。明るいところの方が。減りは多いかもしれないです。はい。はい、水の減りもそうですね。あまり減っていないように思います。 はいみんな口が開いているやっぱりちょっと熱いのかなはいとりあえずお水を交換します何か足を踏み入れたんでしょうか羽が浮いているよしあまり飲んでないの るようですねあ3分の1杯あげます。 あ、続いてる形跡はあるので。大丈夫そうです。はい。はい、みんな集まってます。何してるんだろう。 はい、医者にはおしまい。続いて水ですね。はい、お水をやるので。三。カメラを。時間を気にします。 さあねここは何でこょうか<音声><音声><音声> しかし、はいね、ここにすればいい。 はい片方ヒーターを弱にしましたこれで少しはね良よくなったんじゃないですか32度ってどうなんだろう熱すぎるのかな草をよく食べてる いいです、ね、そこの餌じゃなくてもあるんだけどなダメダメつついちゃダメだよ餌はそこじゃなくてもあるからさみんなで仲良く食べなはいということで本日の夕方の牧場巡りプラスひなしゃの世話でした。 皆さんご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録と高評価の方をお願いします今後ともダチョウの飼育員の日常について動画投稿していくのでよろしくお願いしますそれじゃあミサトストリーチファムのコニタンがお送りしましたバイバーイ